ブレイク反応が見たことない黒いモビルスーツがブレイクイン 助かったぜ俺たちは団長と合流するはいあの気をつけて清くん見たか今のはシドいや違うあれは橋までシドじゃないけどいや団員のみんなは無事みたいね副団長さんが仕掛けた爆弾があちこちにあるよ撃てば爆発するから火星をこれ以上 団長さんのところへ行こうすまねえこっちはもがてるはいすぐに合流しますここは俺たちが引き受けます姉さん達は団長のところに了解小隊長マーカーに向かってっこの反応 AG の歴史からのブレイクインレイガンの X ラウンダー専用機ジルスベインだ そうモビルアーマーがこんなところまでバルバトスはクシオンは動かせねえってのに団長今招待状とキヨ君が向かってます持ちこたえてテイワーズからもらった俺の試練を本部から運んでるいざこのやでも司令官が出撃なんか俺は火星の王にならなきゃいけないんだ家族のために鉄火団のために まさかここいつにに乗ることになろうとはな王様の椅子番長さん用に作られた試練だよ火星で王になるだってどうするつもりなんですかお前がキヨか火星の王ってのは3何だってこいつら何匹もイクザ・ DB がデータにあって<笑>でもこの感じまだいます信じるぜキヨこのまま行くぞ了解招待長 あれ近くにベイガンのモビルスーツがブク奴にブレイク反応ベイガンだよクソ邪魔するんじゃねえ最後のノビルアーマさえ倒せやゃ僕お前お前ら無事か団長ゼラギンスの力今ここで見せるベイガンギア出る めえよくも仲間をゼラギースでもこの感じまさかフェザール・イゼルカントの遺伝子を引き継ぎ最高のエクスランダーモールズの兵士人の心にさない戦そ育れば死後に取り込まれんだそんなあの人の。やめるんだここでの戦いはもう終わったんだ終わっていない ガンダムと全ての連邦軍これでモビルアーマー最後だキお前は火星圏の悲しい現実を見てきた我々の戦う理由を知ったはずだプロジェクトエデンなんだそいつは限られた資源と大地を奪い合い血塗られた歴史を止めるため新たな人類の歴史を担う優れた死を選び出す戦争のない世界 穏やかで平和な理想の楽園エデンを作り出すために残った奴らはどうするんだそんな勝手なことはさせねえぞそんなの違う間違ってどうして人間を選ぶなんてことを選び出された優れた死によって人類の歴史から争いが一掃されるかなぜ分からないのかキヨやっぱり 《あの光》間違いないサイコフレーム私たちを案内しているユノ姉さんあの飛んでく先ガンダム リタリタなんだろリタなら話を聞いてくれ俺だヨナだヨナバスから聞こえているんだろリタ今度こそシャアの動きに追いついてみせる RX78 の日韓だそれも本物の赤い垂星 ジオングブレイクアウトヨナ将尉、あれをあの光いた俺に何を見せたいんだ調べたんだけどフェネックスのデータはこのミッション中に存在してないじゃああのサイコフレームは小隊長追いかけて 敵モビルスーツがブレイクインプロテス製液の次は当然第1次ネオジオン戦争時のモビルスーツだっていうのか一年戦争から歴史をたどっていってるのけでは行こうかハマーンカールカミーユさんあんたと一緒に戦えるなんてね油断するなジュドシロッコとハマーンだぞ こんんなんじゃリーナだって大丈夫だあの鳥が僕たちを導いてくれるリタ今度は何を見せたいんだカミーユ君ジュドウ君のブレイクアウトは問題なしだよ了解よ最後フレームを追ってこいつらは袖付きのモビルスーツその前だよ当てる ダラーが死んだ時のあの苦しみ存分に思い出すこのモビルスーツ悪手握手あ、ヤツを仕留めなければ死にきれるもんじゃないジオンの名を背負う者として連邦には負けられんよこの力締めさせてもらうその月のいやまだ来る 切り札ってのは最後に切らないとな逃れられんよた見た聞こえたった強い声か君は出たはずのシンギュラリティワン戦火としては申し分ない君は危険だ同じくその国 ゾルタアールもう寄せドルタあの声がした場所 遠いなそれでもそれでもいつかはいつかはユヌネさんサイコフレームがこの黄昏のアクシズで人の心の光を見せてくれたのねリタ・ベルナルさん。 ね、終わる時はメニューのチュートリアル終了チュートリアル終了展開捉えるかわせるか当て る, 当てるいけ 攻撃絶対したもんださすが の, い, い, ぞのいけ これは きに動いてもらって燃料やチュートリアル終 了, トリアル終了 チェック わせるかくらえこれはどうだ肝心な時にこいつでどうだうあ！当てるい